「どんな声か覚えてるかなどんな風に話してたかなすっかり背が伸びたお互い」「義とか常識」 ちゃうよね正直ね秘密基地の中にはそんなものはない約束しよう二人はずっと子供のままでいよう誰も傷つかないなら思い出のままにしよう2人だけ花びらの いけない春風に舞うようにどんな少女でも終わりは美しく二人だけ飛ぶ鳥の散るように手を繋いで星の裏側まで したよね「ひしこいて隠してるよね」「立派になるもんだお互い」「大人ってめんどくさくて」「疲れちゃうよね正直ね」「みんなきっと忘れたく」「子供だったこと冒険しよう 「大人たちと別れさ」「ことってこうだろう」「息を吸うことじゃないだろう」「二人だけ当たり前を知らないですれすれな後悔を言わないで」 落ちる日の脊枠も愛がかった星の裏側まで覚えておけるタイムリミットの鐘が鳴る二人は置いていかれる大人と近寄る 確かに生きている。ああああ二人だけ、花びらの散るように、痛いけない風。 ないか